年明けの北部大阪北部大震災 で, で心配になったのでいても立ってもいられずここに来てしまいましたあ、まあ、万博記念公園で保存されていた出来、まあ、市も こちらに持ってきて欲しかったなぁと思ってはいましたけど思っていたよりやっぱり短いようでしたねここにははい腕信号機もしっかり信号 も, もちあもとい踏切も あるのでまあ2台揃って保存してもらえるのが本当は良かったんですけどねここに点鉄機の交換機もありますしね。 そう機関車にコンプレッサー積んで動かして踏切も同時に鳴らせば結構面白いところだなというのは思いますけど。 しっかり固定されています、ね、どうやら不定期で第4土曜日は公開されているようですね午前中は10時から11時半午後は2時から3時半予定中止となっています 案内表をできる限り拡大していますけど分かりますかはい 150だとやっぱり難しいですね。ここがバック側です。100番台にしてはかなり程度がいいところだと思います。はい、これでは確か3回目の訪問だと思いますが、これで終わります。